次はファイル名展開。ここまでで、ねえー、だらなんとか変数展開というのを説明しましたが、類似した機能としてファイル名展開というのもあります。これはですね、現在にあるファイルの一覧を表示するとか、ね、今まで LS を使ってきましたが、エコーの星とかいうのもできますよ。そうすると、えー、今たくさんファイルがありますけれども、これ全部 LS で見るものと同じです。 ありますよねじゃあこの星は何かというと実はコマンド上に、えー、星というとニ2の文字の名前あるあるいは、えー、カギカッコで並んだ文字のどれかさっきのグループ出てきたねこういうふうなものが、えー、のファイル名の部分に含まれていると当てはまるファイルだけを探しておきます例えば、えー、エコーの、えー T、と、えー A、の あとで任意のものがある。そうすると、a 点 u とだと、あと t なんとかの範囲だけが出てくる。こういうことはできるね。えー、まあ、これはちょっと変な例ですけども、例えば、すべての c プログラムを消すであれば、rm を欲しい。t。それから、a から d までのどれから始まるような範囲だけ消すであれば、rm の a から d までの範囲のどれから1文字、あと任意の文字列のものを消す。 こういうふうに一句に指定することができるんですね。えー、以上、ファイル名展開なんですけども、その他に、えー、もうちょっと別のものもあります。まず、ホームディレクトリ展開。えー、ティルダは自分のホームディレクトリに展開されます。だから、エコーの、あるいはあ、ティルダの後にユーザー名を指定すると、指定したユーザーのホームディレクトリに展開されます。それから、分配方策っていうんですかね。えー にょの、ぐにゃとにゃぐの間にカンマで区切った何かがあると、えー、この後ろのこれが、えー、くっつけた状態で展開されます。XA、XB、XC になるわけ、ね、だから、例えば、なんとか点テキストとなんとか点 C となんとか点 S を全部消したと、RA も星点、えー、テキストおよび C および S。そうすると、えー、エコーの、 そうすると、えー、ポチテンテキストとポチテンシートが全部現れるんですね。ここはポチエースがないようですけども。えー、最後にコマンドツカっていうのを見てます。コマンドツカとっのはですね、これバックコート。バックコート文字を使うのでバックコートツカとも呼ぶんですけども、えー、コマンドを実行した結果で置き換わられます。で、えー、例えばですね、 今のファイルを全部消すとしましょうね。えーえー、これいうファイルを全部消すんじゃ大変だからとか小さに言います。そうするとこんだけありますけど、この中で、えー、例えばじゃあ、これとこれと、えー、これは残すとします。残りは消します。 ここにあるファイルだけを消したい。そうすると、RM の、まあ、エコーじエコーの、えー、そうすると、このバックコートの中はキャットの出力で置きかわります。ね。えー、じゃあ、実際にこれをエコーじゃなくて RM すると、RM でこれらのファイルは消せると、えー。今、これらのファイル消しましたね。えー、そういうことはできます。 で、こういうふうにいろんな機能があるんですけども、こういうバック号とか特別な機能を持つものをメタ文字、メタキャラクターと言います。で、メタキャラクターをその文字として使う場合は、さっき言ったようにシングルコートで書くも、あるいは、極端にバックスラッシュを置いてもいいんですね。えー、そういうふうにすることができます。